の曲なんですけども、はいまあ、こちらもね、え皆さん塩坂をやってきた知ってる人多いんじゃないのかなと思うんですけどもね、えー、北海道塩釜ソーランのソードの曲でもあります。コーヒーとザソーランをやっていきたいと思います、えー。知ってる方もいると思うんで、ぜひですね、手一緒に動かしてやっていただければと思います。それではよろしいでしょうか。お付き合 うわ h a h a h a h a h a h a ありがとうございます。